畳の上でディープでした絵画は台本と同じセリフになっていたのが面いはいどうも、六代目です私六代目、まあ畳屋ということもあってよくネットで畳というキーワードを使って検索をしてますでニュースサイトとかでもよく畳で検索するんですが今回見つけたのがですね畳の上でディープでした そういういタイトルの記事を見つけました何だよこれと。畳の上でディープキスでもしたのかなと。なんだなんだと。スキャンダルかと思ってみたところ、えっ、ー、とですね、なんか TBS 系のドラマで、同級生、人は三度恋をするというドラマの話でした。まあ、プレミア試社会の話でした。TOKIO、えー、の松岡さんなどが出るそうです。えっ、ー、と、ちょっと他の方はちょっと存じないので、名前はちょっと言いません。 4人を中心とした40代のラブストーリー。ー で, で, でですねであの、畳の上でディープというのは、えー、実際に新宿の居酒屋で親睦を深めたエピソードだそうです。畳の上でディープでした。会話が台本と同じセリフになっていたのが面白かったと話していた。ということで、会話の内容がディープだったんですね。畳の上で何かディープなことをしたわけではないそうです。